抑止力、誤魔化し。先制攻撃、誤魔化し。中国からの報復爆撃が止まらない。安倍、金蔵、台湾有事を煽るだけ、煽って、ネトウヨ。バカなネトウヨを首相にした、日本国民がバカだったんだ。台湾有事、それは、日本有事です。すなわち、台湾有事、それは、日本有事です。すなわち、